はいどうもプラチナブラザーズの日のことプラチナブラザーズの日ということでね今回は何をしますか特に決めてないんですかいません決めてませんということで今回はねシーズン変わったけど遊んでないんですよ僕だからこのシーズンを楽しんでいきましょうそ<笑>れではやっていきましょう Go. この島では、奇妙な現象が日常で入るですが、これほどまでの自体は、今のかつてなかったものです。とおっしゃってまいりました。 ねあのさ、選ばれし人間やろ選ばれし人間<笑>いやに宇宙船行こう宇宙船あの光ってる時にその、ね、光ってる中央に行くと選 ば, れ選ばれてなんか不思議なところに行くの選ばれし人間なのええ何かもらえんのいやどっかで、ね、吹っ飛ぶどっかのなんかバトルロワイヤルみたいなのが始まる時になんか変なまた ああ危ねえやったあえた危ねえきたきたきたきたきたきた選ばれし逃げになる俺はこの中央に行くるとね選ばれし人間になるやった 選ばれて選ばれて選ばれて。あ、いない。いばーあなばえ？選ばれし選ばれし人間になりました。え？なんか突破されたなんかいないこれ。え、れが選ばれし人間。これ声が選ばれし人間。人間ー何あ？え？初めて見た。えやあ落ちる落ちる落ちる。落ちたらダメだよ。よあ、落ちた。<笑>制限時間を拾いつつ。 自分のこのこ世界の滞在時間を増やします起きるとかあんのこの世界ではおおまやばい落ちたあお前ゴートお前ゴーった落ちたらもう一回あの落ち か, から やばい、時間が時間欲しい時間落ちてないかななんで時間落ちてないかなって待ってんでこれ知ってんの前、ま、やった時にちょっとやったっと、ちょっとやってた優里 と, とやって た, ってたさっきあ時間だなんか誰か死んでるしそう時間がなくなっちゃうと元の世界に戻っちゃう優これ、元の世界に戻ったらどうなの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 ナイスやばい落ちちゃったーカマーさん拾ありがとうありがとうありがとう増えた。俺もィィーカーありがとうありがとうありがとうありがとうああ あ、この ま, まビクロイできるってこともあんのかなボルトティアやッー。あ、〇〇〇る。ブレ、あ、ブレイド。あ、〇〇も本名いったよね。あ。あ、ごめん。何回か言ってるわ。これもいってるわ。いいぞ、滞在時間多くね。うん。あら、もういなくねいるよ。まだいるか。やばい。 どこだ時間は時間をくれとにかくあ俺とにかくこの金を取るから取ったらどうなんだよんあ集まったあ、全部集まったおナイ ス, ナイスなんだこれえっもうた待っ て, きたはぁ待てい や, きやったー金のポンプええな金のポンプ持ってないよ残念 金のな減らさないでっった、さあ、あやばい、なんか、これ制限時間あるみたい。そうだよ。なにこれ、みんなポンと欲しい。や, <笑><笑>やばい。はい、はい。ティウワが何も収穫なかったじゃん。待って、電話できる。あ、嘘。 ね運良すぎでしょこいつ m は悪い M。